努力の成果を試す時です。消し去られる定めなど。荒波と共に消えなさい。 よし、次も頑張っ <笑>もう終わりましたよ汝の運命、消し去られる定めなりアラナフと共に消えなさいよし、次も頑張りましょう よい 努力すれ試すときで す, す, です消し去られる定めなり荒波と共に消えなさいこの程度じゃ足りないわもっともっとだ 次きます こ<音楽> もう終わりました よ, したよ汝の運命、消し去られる定めなの荒波と共に消えなさい当たれあよし 試すときです消し去られる定めなど荒波と共に消えなさいよし、次も頑張る もう終わりました よ, したよ万事の運命は、消し去られる定めなら荒波と共に消えなさい 次も頑張りましょう ね、努力してたのすときです。消し去られる定めなら荒波と共に消えなさい。私が強く 努力して試すときです消し去られる定めなさい荒波と共に消えなさい私が強いのだろう 主人公だってもいに呼ぼういい意味予防がないというか状態をよ はもう終わりましたよ何時の運命消し去られる定めない荒波と共に消えなさい。 よしヤオシスはもう努力すべきを試すときです消し去られる定めなり荒波と共に消えなさい。 よしっヤオシスはもう努力していたを試すときです消し去られる定めない荒波と共に消えなさい よし次も頑張りましょうボルトエルがないようにしい 試す時です消し去られる定めない荒波と共に消えなさいこの程度じゃ足りないもっともっとだ 次も頑張りましょう。再進め。もう終わりましたよ。汝の運命。消し去られる定めない。荒波と共に消えなさい。 この程度じゃ足りないわれは未来を知ったほうがいいの やった もう終わりましたよ何時の運命消し去られるさだれあらぬとともに消えなさいあたれよし よく知った方がいいですね 縦横の長か やられる定めない荒波と共に消えなさい。 もう終わりましたよ何時の運命消し去られる定めない荒波と共に消えなさいこの程度じゃ足りないわもっともっとだよし スイスワがいい<笑> 状態量 も っ, ともっとだわたしが強いのって。 消し去られる定めな荒波と共に消えなさい当たれ<音声>よし次も よしできたほうがいいですね<ペー><ペー> 能力強いことにしんじあんたいいです 試すです消し去られる定めない荒波と共に消えなさい私が強いのだろう も, もう終わりましたよ。うん、何時の運命消し去られる定めならと共に消えなさい。当たれよし次もかん。 Thank、no. you.